ははい皆さんこんこにちはサルです今回は前回作ったポケットストーブのとくに続きポケットストーブの風防ウィンドスクリーンですねえこちらを作ってみようと思いますで実はですね一つとても残念なお知らせがあります、えー、せっかく撮った動画がですね全て消えてしまいましたはいあのー、うっかり消してしまいましたはいということで 絵がありません。<笑>ということでね、えー、とってもね悲しいんですけど、編集しようとして、愕然としましてね、うっかり消してしまったんですね。はい、えー、ということで今回は、えー、大変申し訳ありません。いきなり完成品の、えー、登場ということになります。はい、こちらの2種類を作りました。元になったのは、セリアで売ってたコンパクト簡易ストーブですね。こちらを切り出して、このような2つのものを作り出しました。 二つの形の違いはほんのえ些細な部分なんですけど細かく見るとですねいろいろなメリット・デメリットがあるんですねしたがってそちらについては後で撮った動画で説明していこうと思いますご覧くださいこのタイプのやつをこの中華のやつに つけようと思うとこのリベットの部分がですね出っ張ってるので、えー、どうしてもですね見えにくいんですけどあそこにね当たっちゃうんですよねでこれ以上は降りなくなくるんですこれだとねかなりグラグラするんですねで逆にこちら側問題ないんですけどこれをこっちにつけようとすると今度はここがねまたリベットに当たっちゃって。 これ以上降りなくなるんですね。でかなりグラグラするんです。こちらこっち側だとねちょっと致命的に無理なんですね。これがねこちらの方だったら長いのでほらこんな風にスッと入るし、まあ、しかもねしっかり固定してる感じなんです。こっちだと短いのであの爪がね引っかかっちゃって。 爪を曲げてリベットの上に乗せればいいとも思ったんですけどそうやってみるとですね二三回突き外しただけで不安定になったりあるいは収納するときに邪魔になったりして不都合だったんですねこっち側もこんな感じがね、爪があるのでここに刺した場合にこうだったらいいんですけどこっちが当たってるんですよねだから奥まで下がってないのでここがちょっと浮いてるんですよねで、こちら向きでしてやると 中華の場合だとですねここが当たってるのでこれをねあのしっくりこないんですよねここが当たってるもんですから奥まで入らないのでここもこうなっちゃうんですよねこんな感じ。なので、えー、もっとね爪をね極端に曲げて手前に出してね リベットの上にね爪を乗せればいいんだけどそうしたらねすごくここが前に出ちゃうのでしまう時にここが浮いちゃうんですよねで収納する時にね無駄なスペースができちゃってこれまたね不都合なんですワークマンの場合はここのハトメのところが出っ張ってないんですね、まあ、ハトメなのでリベットじゃないのでだからねこんな風にここに当たるんですけど まあ、当たったっっ状態でほぼ今辛い位置になってますちょっとねこれじゃあ抜けやすいんですけどね少し不安定結構ね簡単に抜けちゃうのがあるのでこういう使い方ではなくてえー、っとですねこっち側ですねこうもできるんですよこれで一番下までね差し込んでやるとえ見たら分かるように爪がね ハトメの上のところを押さえてる感じ自然にね押さえると重なるんですよリベットと違って飛び出てないのであの自然に重なってくれるだからこの形状はあの、まあ、ワークマンの場合だとね問題ないんですよ全然いけるいけるそうだなとこっちにするとね少しねここの高さが、えー、差が出ちゃうんですけどねこれはもともとセリアのコンパクト簡易ストーブが 切切りやすすい場所ででると、この形になってしまうんですね。作った風貌を下まで落 と, す落とせばねしっかりするんですけど下まで落としてないとね、えー、ちょっと不安定になっちゃうこっち側を、えー、ちょっと向きを変えてつけてみるとこっちもそうですねこう下までね押さえればガチッと安定するんですけど。 えー、ハトメのね上にね爪が乗っかってる感じでこれはね安定して使いますけど少し高さがねずれが出ちゃうっていう感じですねまあそんなにねあの気にするほどのずれではないんですけどねでぴったりするとねつらい位置になって高さが揃うんですけどハトメに乗ってなくて少しね弱いあの不安定っていうかねなんかの 調子に外れる可能性はあるかなっていう感じですはいまあどちら向きでもねこのワークマンの方だったら使える感じですでワークマンのようにハトメがねあの飛び出てないあのリベットみたいにねボコッと出てない場合だと、えー、この形状でバッチリいけると思いますむしろねこの形状の方がねあのコンパクトで爪が短くてねいいかもしれません ということでこのリベット固定してあるポケットストーブの場合にはこの万能タイプの風防でいこうと思います。リベットでもももハトメででで、でどちらでも使えるので大変便利ですで。こちらのタイプの風防についてはリベットのような突起があるポケットストーブには難しいので私が持ってるもので言うとワークマンのようなハトメタイプのポケットストーブで使えばいいかなというふうに思っています。 で中華のリベット製のものについてはこちらの万能タイプの風防を使えばいいかなというふうに思っています DIY の様子を消してしまったのでお見せできず残念なんですけど今回はですねどちらも金切りバサミがなかったので、うんえー、ダイソーの庭木、えー、用の剪定バサミを使って切ることができましたこれもね、えー、全く問題なかったので良、えー、い勉強になりました 次回はこんな感じでいよいよポケットストーブに合うというか、まあ、私にとって理想の燃料について考えてみようと思っています、えー、とうとうね炊飯にも手を出しますう、えー、ご期待ですこの動画がねいいなと思う方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします今回もご視聴いただきありがとうございました